跟現在 Manson 们在这里我们在这里我们在这里我们 j 这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在次又我们在这里我们在这里我们在这里但们在这里我们在这里我们在这里我你每個人一個在線里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在这里我们在 我我哋就街头睇下了一张事 AE... 的发了一张我的小街头发现了一张我的小街头发现了一张我的小街头发现了一张我的小街头发现了一张我的小街头发现了一我的小街头发现了一张我的的小街头发现了一张我的小 近頃は人造人間のせいで、欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり、料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございます、ブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。どばちょびし わわわわわわわわごちそうさまでしたとても美味しかったですご飯さんすごい食べっぷりでしたねいやだって本当においしかったから実はドライマンは一人食うとこれみたいな何がでしょうかそのどき来てあんな食べ方をしてるのを見ると<笑> んどうぞ、のそのにそくに。どぎ、おとさんみてんに、強くなりた い, んで い, ていそ、ね、そうもつく tantis。だいと、フォーグルキー。おい、いちゃん、すいでも、し、かん、おと、め、い、のさ、おい、ちゃう、ゃしう。そら、みてん、あ、そら、みてん、あ、そら、みてみてん、あ、そら、みてそら、みそら、みてん、あ、そら、みてそら、てら、みん、なそら、みて いつも、一番ンがやっていたようにそのたましもおけんいでっていたい。ポワシは、このシーンファン、ゾウヘイモジョレ、ゾウエディサー、ホカーアンツ、ザワシュウエア。でも、時々噂は聞くわ。ワキ人間相手に。 また一人で立ち向かってるんでしょう、かっこいいわね。でもトランクスが憧れちゃって、真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。大考え。バレてないよな。修行や人造人間と戦ったこと。ご飯くん、今日はもう遅いし、止まっていきなさいよ。疲れてるでしょう。 それがいいよ。そうしないよ、ごはんさん。あ、それじゃブルマさん、お言葉に甘えます。え、え、それじゃ早速だけど、二人ともシャワーを浴びてきて、なんだかとっても汗臭いわよ。あ、ちょうどちょうど。すみません。杜庄子煮野食、因為芝士もいないと。 コロマのパレルカトモティ、イヤシマスブルマさんはやけにかなするドイトクロガーカラー。マリー、マニチュア、ソマでシグユーシテラ、ソノジパレルタうナ。どうしよう。ブルマさんにしんぱくさん、ジンゴムウイクウンダトい。、イガミミミ、クマジーシアマ。マイヤレ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 Oh... 俺は家に帰ってああ<笑> 之前自己都道戰鬥狂魔嚟要嘛，然之後有想個仔之後係咁逼自的個仔讀書係乜料时其實，就算要球毀滅都要個仔讀我有想我覺得廖的明對之前想要的时候係有想要的时候我有想要的我有 僕が父さんたちの様子を見てこよ。だらだら自信だ嘛。あれ、なんだか騒がしいぞ。あれは大変だ。このポンコツども。あっちに行くだよ。父さん、危ないですよ。おめ、トランクスケ。はい。なんなんですっこのメカは。よくわからねえけど、突然オラを襲ってきただよ。 よよしここここは僕に任せててて安全ななととろででで隠れくだださいそ、んき大丈夫すこう見えた僕結構強いんですよってだ 是你的套路的套路的套路的套路的套路的套路的套路的套路的套路的套的套路的套路的套路的套路 ほら、畑の様子を見てきた。帰りだっただよ。じゃあ僕を家まで送りますよ。また、あの機会が出てきたら危ないですし。そうけ。じゃあ、せっかくだからボディーガードを頼むだよ。はい、任せてください。わ、wow. あ、父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。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 あ、はは、そんな何かのお違いですよそうなんかだったらええがだおめえみてえな子供が戦うことねえだごはんちゃんだって本当なら今頃偉えらい学者さんになってたはずなのにオらも父と同じ気持ちだがごはんが戦うと決めたのならごはんを信じて無事を祈るしかねえだよ ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。たたぶんですけど。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。で、たまには帰ってこいって伝えておいてくれ。はい。それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。 ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめも気付けてな。はい。僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は。母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。ええ。ええ。ええ。分かっただよ。オーケー。とみやさん。だらだらだらだらだ。あらあら。ごはんさん。トランクス。あの。 実は先、どうしてます。ご飯さんが心配してたから、様子を見てきたんです。ちょっとトラブルはありました。トラブル？はい。はい。よかった。はいえ、はい。そうか。すぐには帰れそうにもないけど、母さんが危ない目に遭ってるなら、たまには様子を見に行こうかな。それがいいですよ。でもエース違反ね。人造人無<笑>法被人感染到氣的<笑> 有人有人有人冇辦法用氣嚟，有人佢哋喺人度呢有人啲咩危人又好有即刻反有到本日西人有周有を襲人有人人有人有人有人有人有人有人 次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を い, いえそれよりも父さんから伝言です無理せず頑張れたまには帰ってこいって母さんもう少しだけ待っていてください実像人間を通して。 必ず戻ります翌日トランクスとごはんは決意も新たに修行に励んでいたよしそれじゃあ今日は何をしますそれも大事だがやっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしいそこから始めよう。 すみません。なかなかうまくいかなくて。そんな簡単にはいかないさ。大丈夫。じっくりやっていこう。わかりました。今のは爆発音。人造人間か。またしてもマチを。ご飯さん。いや、またスーパーサイヤ人になれないトランクスを。俺が行ってくる。君はここにいるんだ。ご飯さん。場所に行かせてください。 で戦いいここうしたの こまでだ人もひどいいここととななんんだままたたたお前ちからささっ片付けて、遊ぼうよそんななはささせいん僕も戦いますよ。し君はは俺の未来世界 哎呀哎呀哎呀哎呀哎 コモテードでってた <up> <coups> <あれ> sería, <Canvasuscalled> のかこれでおしまいにしんよ。おやおやは。はい、 17号だだってよももうもうだもう死んんききとしし生きてるならまた会うさ面倒そそろろろ帰ろう<笑>そうだな。 然真的要斷手 おったっあよかったまだ息がある。 そ人造人間は強かった。僕はまだコハさんとはしてといた。あいちゃま。え<音>と、せいわ、キンセンはたんファイター、オケやとそれから数日も ご飯は片腕を失ったものの、一命は取りとめた。奇跡的な速さで回復した。ご飯は再び戦うことができるほどにまで調子を取り戻していた。しかし、自責の念に駆られ、落ち込むトランクスはなかなかご飯のところへ行けずにいたのであった。元気なさそうね。トランクス。う、うん、あんたは秘密にしてたみたいだけど。 母さんは全部知ってたよ。あんたが。はんたが。すみません。母さん。それに、いつもご飯くんのところで修行してたんでしょう。あれから言ってないようだけど。だって。僕のせいでご飯さんが。どんな顔して会えばいいかわからないんだ。トランクスのせいじゃないことはわかってるし。 そそもそもごはんくんだって、そんなふうに思ってないわよ。こういう時は、早く顔を見せて、言いたいこと、をさっさといった方が、すきすると思うわよ。わかりました。僕行ってきます。え行ってらっしゃい。ごはんさん、に会ったら。なかいいか、それにごはんさん。やっと、動けるようになった。はずだけど